私は国会で3つのことをやりたいと決意しています一つは暮らしに希望を作るということです今本当に物価が高くてみんな困っています物の値段が上がってコロナで借りたお金が返せないという万金業を営む方先日はスーパーの前で 私も卵も高熱にも上ってもう削るところがないこういう風に訴えをされました皆さんところが岸田自民党公明党政権はこの値上げを作り出した